はい、おはようございます。お疲れでございます。今日はね、鎌田の高野目さんに来ております。でもね、あの先日、アリオシゼミさんの方でチャレンジメニューが取り上げられましてこちらになるんですけれども トトマトラーメンでございます以前やってたラトマティーナっていう限定をベースにしたチャレンジメインとになっておりましてこちらね、総重量は約 3.4kg 制限時間が40分で完食の場合は無料で失敗の場合は5000円のお支払いとなるそうですで、ね、まあ正直内容的には確実にクリアはできると思うんで今回はね急ぐ感じではなくて紹介するような感じで食べていければと思っております 大丈夫です。<笑>はい、すみません。やります<音声>、うんま。うん、ま<音声>基本の豚骨のスープに、プラスね、トマトの風味をこうやて。 最近出た曲にちょっと酸味が強くなっててちょっと好きかもしれない。うん。好み的には今回の方が好き。 トマトのほうに見えるかな、中にひき肉が入ってる感じになので、これがね、デポではないトッピングなんだけど、絶対うまいよね。 いいこんな感じいょで。 いうまいマジと間違いいいいいいいい。いいいいいい えたかいやいやもういいで、ね、すねい い, い, い, いいです。 バジだよね<笑>多分。<笑><笑>の味変がついてるんでちょっとこれも絡めて。 <笑>めちゃめちゃうまい<笑>このトッピングはねあの通常のラーとマティーナの香りもあるトッピングなのでぜひね頼む方はおすすめのトッピングでございます<笑> Yeah. <laughs> またね、普通の、まあ、ベースの味がトマトですっきりしてるんだけどね豚骨の重さっていうかなパンチもあるしガリーマヤとかこういう香り味が変わるトッピングが結構あるんでねチャレンジメニューの中でも全然難易度は低い方だと思います。 ちょっと、全部食べちゃうのもったいないから最後は、ひき肉を混ぜろようありがとうございます今、トマトの具材は全部完食でございます 具材のほぼ最後からチャーシューう、うん、ちょっとレンゲが時間かかるんで時間でああ、いいね は、う、い、ん、はい。さですはいで今ねチャレンジの方が終了いたしました今回のチャレンジメニューはね今日撮影が3月20日なんですけど期間がね3月の23日までなんで おそらくね、公開するまでには終わってしまっているチャレンジになるんですけれども今回のこのラ・トマティーナっていうのがもともと通常の限定メニューとしてあるメニューでして今回のね、期間が終わって販売がね、ちょっと終了したとしても今後ねまた同じようなメニューが通常メニューとして限定販売される可能性もございますのでその際にぜひ食べてみてください こういったね。あの限定メニューの情報については、店舗の公式 twitter の方で通話やっておりますので確認してください。以上、明日香みやでした。じゃあね。